ご注目くださいそしてまたいろいろな説明などしてくださいますのは松尾芭蕉さんですよろしくお願いいたします。皆さんおはようございます仙台からやってまいりましたこの度は仙台スズメアドリの演舞をご覧いただきたいと思います私はご説明を任されております欧州仙台おもてなし集団伊達武将隊の松尾芭蕉と申しますどうも今日はおめでとうございます おめでとうございますいや先ほど司会の方にねご説明いただいた通りこちらの仙台す踊り仙台にはなくてはならない踊りでございますねえまず青葉祭というのが仙台にございまして青葉祭青葉の茂る森の都を舞い踊るす踊り非常に仙台の風物詩そして仙台七夕というお祭りもあるんですがそれは8月ですねそのちょっと前に このスズメ踊りの専門のお祭りもありまして、えー、仙台の街中をたくさんのこのスズメ踊りの団体さんバズラさんといいますがそれがね競い合うように、えー、宮城の踊りを踊るそういうお祭りもございます森の都仙台今紅葉が非常に綺麗ですがこのあと冬の仙台は光のページェントそして青葉祭り七夕祭りそしてもしかしたら多分来年も 東北絆祭りでももお目にかかかれれるかもしれませんぜひ政宗公ゆかりの仙台すずめ踊り壮観名前をご覧いただきたいと思いますそれでは大きな拍手でお迎えください仙台・伊野りの皆様よろしくお願いいたします